はい、いつもご視聴ありがとうございます。 あーっリオはい今日も元気よくやっていきたいと思います今回はなんと新企画あります名付けてガメラの休日この企画なんですけれども僕が全国のパチンコ屋さんガメラの置いているパチンコ屋さんに出向いてその全国のガメラの状況を見ていこうでついでにちょっとどっか旅してしまおうとそういう風なね企画になっておりますでねそれにあたってちょっとね前々から準備しないといけないことがあって、えー、東京都と大阪府を除く、えー、全国の ガメラを設置しているパチンコ店さんぜひ僕に来店くださーいあー来店ちょうだーい結局そのホール関係者から連絡来なくてもあの僕が片っ端しから電話かけちゃうんで、うん、どっちみち電話かかってくるからあの今のうちにね連絡しといた方がいいですよ僕に、うん、OK かダメかうんああもう連絡ちょうだい はねなんでねそんな話になったかっていうと僕のね勤め先に、まあ、この一応副業申請書っていうのを出してるんだけど観光業を PR する動画になってるんでね今本来はちょっとなんかあんま YouTube とかやってもらいたくないけどまあ、観光業を PR してるからまあいっかみたいな感じになってるんだけどあそういえばあいつ今何やってんだろうちょっと動画見てみようかなって言って検索したらこれじゃないですかただ俺が転げ回ってるだけの動画なんでねまあ、ちょっとこれだとまずいということでまあ、全国のカメラをちょっと調査し つ, つまあ、ちょっとエンディング がね、こういうところあるんだよと。そういうのはちょっと PR できれば、もうそれはもう観光動画になりますから、あらゆるね、ところでね、画メラの方に出てくると思いますが、はい、皆さん、お楽しみなさってください。まあ今日はもう立ち回らずにね、102% を体感しながらね、今回は頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆さん、応援の方、よろしくお願いしますということで、実践スタートですどうぞ 396全体回ってるからそれなりに近いとは前回だいぶこいつでやられたので4万円近くやられてるんでもうねもう今日こそはねこいつをバシバシ預かりますわありがとうございますお、えー、<笑><笑>マジと<笑>って届きました<笑> <笑>ありがとうございますどうぞどうぞしいんですけど<笑>作ってって言ったら本当に作ってくれたわ<笑>ここに飾っときますわ<笑>もう通常時1500回って当たってないんだけどもうやばいあーい<音>あっすいませんいやこれやは触るか うわーあど。いきな。 ま白いなどになってないんだよねこれ実践で売り占なんだけどうわ ー, ー、ほらほらーあはー、ストーキングストア<笑>あー、も、ま、う、あ、なんでこういうところばっかり行くのもうわけわからんマジで1500円も当たりないと思ったらもう信じられない、もう意味わからん結日めちゃめちゃ口悪いわほら you <laughs> 当ららないですからねまこれは当たりですけど綺麗やなしかし上がりましたああいう時間切れる前は化けなんで、ね、おぉビック <笑><笑>あのギャーストの重複はないんでこの1ゲーム前かあ何だ打ったっけあ1枚やかどっかやったーちょっと調子いいですよ今日はマジで 設定数。設定スイッチもう。やばっ。七十七ゲーム。<笑>まだね、バキ引いてないかちょっとわかんないけど。超カメラの匂いがすごいするんだけど。 聞いたことないから分からんけどねこのままグッズけたらさあの鳥取県と同じ2万5千枚万ぐらい出ちゃう気がするんだけどて、えー、いうか単純に2万5千枚万円ってやべえよなあーやっぱりリカンナップ切れたわええー、ちょっと違うな持ち期待してたわ 実践上当たりなんだけど、うん、これめっちゃまい有利かっばったのあったーおー熱いよ。 ¡Gracias! Eso... 完全に寝そうになってたわ危ねえ当たりましたー覚役に助けられたわよし いやもう今の気絶ですわ 99% 当たるやつしかもしかカメラ切り替えしてさいやもう2ゲームとかなんだよねうわも う, うすぎう<笑><笑>いやー スるんだけどえー、っとあーやっぱギャスが来るっていいわ見えるかな<笑>えっとね今まで打った中で一番いいかもしれないあ<笑>いやでもねこれ強気でなんだよね今ね8時から川崎になるからあと も,、ね、<笑>もう1回ぐらい行けるんだよねもう1回ってやろうじゃないの<笑> ー<音声>いやまた引いたか 確かにね、ガメラで店長行って遅れましたら通用しないから<笑>やめやめや堀尾さんご卒業おめでとうございます卒業お疲れさまで す, おま す, おま す, おますちょっとねあラーと飲み会があったんではいちょっと撮影で卒業ピタをかぶっちゃいましたね、はい、行きましょうかちょ今ちなみに4時なんですけどおう式典終わった後何にしてたんですかこんなパチンコ打ってたのに決まってんじゃん 何言ってた？勝ちに食ってたんですか？一人前じゃなくて、これやばくない？パチパチパチ。ちなみに今日は勝ったんですか？負けたんですか？あ、そうですか？はい。今日はね、ちょっと分かりづらくなっちゃうんであれなんですけど、僕三万円負けました。と<笑><笑>いうか卒業式なのに、あの入学式の時も前澤が打ったし、卒業式の日もまあこうやっうて打いまうやっぱりスロットル始まったオールドジやっぱ最後もスロットル終わりたいでね。 クレオさんもしかしてあ、何依存症ですかああ<笑><笑>やばい、後ろにしといたわ出る<笑><笑><笑>まさかちょっと揺れすぎだよもうこれでも一応入りますかあだ、はい、これでも一応いきますかもうちろんこっち来たうですかねおおえっ、ー、と、本日のね、投資だけはいえっ、ー、と、毎回ね、ごめんなさい忘れちゃうんですね<笑>忘れちゃうんですね 今思い出してるんですか。そうです。左出してる。<笑>今どの辺まで来てますか。頭八分くらいまで。ここまでま そ, こ<笑>そこら辺、あそこら辺。あ<笑>そ こ, こら辺てて<笑>、はい。今後はね。社会人としてのね、プロの立ち回り。は見せちゃいます。はい。はい。まあ、いきなりね、早速ね、合成情報もね。取りますんで。<笑>はい、皆さんね、次回も、もうね、お楽しみしていただければと思います。はい、ちなみになんですけど、会社の人から、この動画の存在ってどういうふうに認識されてるんですかね、同僚とか。 まああれですねあの、代表スピーチでね、あ代表スピーチやるんですか代表スピーチ僕やるんですよ。えそう、代表スピーチ僕なんで、まあ、しっかりね、これ、じゃ一人でやるんですかそうですよ。頑張りたいことをね、言ってくださいってことなんで、はいはい、の YouTube のね、この頑張りたいですって言います。<笑>はい、はい、ということでね、学生としてはね、終わってしまうんですけど、世界人としてのね、回り、見せていきたいと思います。ということで、ね、今後ともよろしくお願いします。 やてるんですか何やってるんですか何やってるんですか未来を探してるかっこいいあまり進めてないけど未来にあ、戻ってきちゃった未来からあーてめない<笑><笑>